演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします今その冷やして食べるリンゴカスタードがよく出ないですねうん。冷やして食べるシリーズこれ本当に冷やした時にあるのかなって思うことも多いんですが今回はどうなのかな ちょっとほろ苦い感じもしますねでは中身はこんな感じです中にリンゴが入っていますねではいただきますキャラメルのほろ苦さ 分厚めで食べ応えがありちょっと好きなサクッとした食感はなかったですねうん残念でもキャラメルの香ばしさほろ苦さは感じることができましたで中に入っているクリームはさっぱり系で時々リンゴの甘酸っぱさが程よく広がってきましたねただリンゴはもうちょっと主張してもよかったかなと思う気もしたのは残念でしたクリームはホイップとかスタードが混ざっていて、えー ホイップがメイントギルカスタードクリームが十分美味しかったのですがリンゴカスタードパイが書いてあるのにホイップが目立ってるのはどうなんだろうと思う部分がありますのでこちらも点数とさせていただきますホイップパイだったら美味しかったかなご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです演武変パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします